それでは稲瀬連の皆様お願いいたします。 本の皆様にご案内申し上げます本日は2019堀切葛飾勝負祭りパレードにご来場いただきまして誠にありがとうございますただいま駅前通りでは阿波踊りの組踊りを3カ所に分かれて楽しんでいただいております本部前では稲瀬連が中央では浅草雷連が。 そして平和橋通り側では小金祝連の組踊りを披露しておりますそれぞれの連が12分間組踊りをいたします円らしく構成を練っての踊りとなっておりますのでどうぞじっくりとご覧ください